ななんん<笑>んででででいいやいやー突突すぎるる<笑>突然突然ええー、もう、M、から始まままごござざせのチャンネルみそ TV でございます。はいえーここで このチャンネルね確か始まって初期の頃だったと思うんですけれども自分以外の人たちにもちらほら動画上げてもらってた頃があってでその頃にねなんかボードゲームちょっとちらほらやったりしてたんですよね、うんうん、ということでそんなボードゲームの時間をちょっと復活させようと思いまして今日はこんなゲームをやってみたいなと思いますレレレレレレえっ、ー、となんていうのこれえっとちょっとあの衛生現実かニューヨークへ行くということでございますなんでニューヨーク行くの だからニューヨーク行って、なんだっけな、うんうん、えっと、一応こちらの方に書い説明書の方に書いてあるんですけれどもはいお金と名声を手っ取り早く得るために詐欺師はニューヨークへ、えっと、えー、芸術家になることにしたえ、ニューヨークじゃな、な, ないとダメなのパリとかダメなの<笑>もうパリのイメージもあるそうだよねで、えっと、芸術家に一番必要なのは、芸術じゃなくてまあ、話術なのだ、<笑>ということで始まりますなるほど こ, こちらのコンビで話術ねはい。 ということでまあ簡単に言ってると、なんかこういう書いて回してどういう絵かを当てるというなんか人狼的なゲームですねということで先ほどテスクトスペースで見ましたがどまず俺絵がダメだからな<笑>の道おー<笑>前ダメでもまあ、展開するタイムが最後にあるっていうことでいやー、うん、一応こういうのに書いてやっていきまーすということで一応もうお題は準備してまいりました<笑>で ここちちちらのうにに書いいいてあありりまますすょっと、とじゃだだけけけ見せるか、はい、よいしかはわで参一人だけなんで<笑> ねえレ ジ, ン こ, レジンこっちレジンこっち<笑>どうぞどう ぞ, どうぞこれにしようじゃあ由紀さんどうぞじゃあ仲良しでこっちの普通のモード普通じゃないもんないけ ど, のいけどあっもみちゃんのはいどうぞ、はい、で今回ジャンルというものをまず発表します、うん、すごいんでジャンルですが、はい、えー、っとサイトサイトでございます さあ、なのサイトかは。ごああ、そう、サイトっていうと、色々あるもんね。そうなんで す, よありますね。二チャンネル。フェイスブック。ツイッター。ユーチューブ。ということで、それをどう表現するかす、ね、ですね。そうですね。ちょっと一人目マジでプレッシャーじゃん。<笑>まあ、この紙みんなで、このように一説書いて。そうですね。一筆しか書けないので。<ピリ>さあ、誰からいきますか。<笑>誰からいきます。<笑>じゃあ。<笑> ささっき負けた人からしますか<笑><笑><それで笑>自分からいいますイ、はい<笑>ねうん、イッツイッターとか一発だよとっ、ね、ー難しな一だとと発フフ F フ。F か F か<笑> そこれ払んだぞい<笑>いや、いや、それでもうえも二人にとってはもう YouTube 確定なのこれ。<笑> それはいやこれれんん<笑>いやいやこれ、これういや<笑>いや、ね、<笑><笑>いよいよい よ, い よ, いよ 一筆 で, で塗っちゃう。出てよ。塗りました<笑>。ちょっと、ちょっと俺は YouTube に関与してないから。<笑><笑>さあ、二筆目です。 参したかなあれまだかしましたね。していましまたね、というわけで終了でございまーす。さあ、で誰がののかを当当てててもらいます当てるための、まあ、シンキンキグタイムとなります、はい、というわけで1分間用意スタートね、えー。いやまあでも俺からするとハッシーが迷いなく三角を描いたところはちょっと評価がやっぱり<笑>そこが基準かなと。 <笑>それともどうなのかっていう<笑>、うん、でも俺の記憶ではハッシーは最初の、まあ、サイト 何, 何個あるっていう時俺らフェイスブックとかツイッターとかハッシー YouTube って言ってないんだよね、うん、だからそこで YouTube 書くかっていうのがちょっと今あれで見ちゃったからだから<笑>ハッシーはどこから YouTube が出てきたんだって考えると俺の中ではもうここに YouTube って書いてあるして YouTube って書いたと。 俺は思っちゃうけど、ね、自分は逆に ゆ, うゆうきさんが、うん、そ YouTube って言ったのが気になったんですよおう最初に気になって<笑>あのー、なんかそういう Twitter とか Facebook とかなんかそうし SNS 関係続いてきたんでそこに突然動画サイトをぶっ込んできたんです、ね、早いいはい。じゃあ誰がい世かいきましょうか<笑>はいじゃあ<笑>一斉の全員でど<笑> こ, こでい<笑>きましょうか いっせーので<笑>おっと2票なんでやここで戦ってたらすみまれん裏にして見せてください こ, これですねありとというわけで伊勢さんでしたさあそれではこのお題ですね何でしょうか分かんないよ YouTube 以外正解は開いてください<笑> ご<笑><笑><笑>めんね。ごめんね。<笑>いや、いすみません。あのね、三角形のゲームしてるの。あのね、逆にね、あれがね、三角と四角以外何かけっていうの<笑>。いや、ほらさ、例えばさ、ホームページの、あの、なんだっけ、こういう動画があってとかってよくあるじゃん。あれでもいいんでやでしたもんね。こ、ね、れ、人、え、数、ーうん、多かったら、私バレてなくない?。まあね。<笑> やっぱりこれ人多い方がいいかもしれないうがマジで楽しいまあ、ということで、うん、もし画面の前の皆様、まあ、の人多いところでやってくださいこれそうですね一応これ推奨人数が5人から10人なんですよね、うん、なるほど、うん、ということで、まあ、パーティーとかでいいんじゃないですかね初、うん、すすめてですよすよ。<笑>面白い面白い。はいということでこのボードゲームねこれからちらほらとちょっと紹介していければなと思いますので<笑> よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますどうやって閉めるこれ<笑>お疲れ様でした ー, ー<笑>しまんね<笑>いや、けどだ、ニューヨークってのは分かんない<笑>ニューヨークそれは作詞に聞いてください